番組内で天然キャラを発揮し、話題になっている。登場早々、天然発言を連発した平野。マックのクリームシチューへ出しから、天然エピソードを教えて、と振られると、平野は、牛丼に紅生姜を乗せようとしたところ、紅生姜の袋を間違えて乗せていたというエピソードを披露し、スタジオは大爆笑。最強天然キャラとして爪痕を残した。 その後、現在平野がハマっていることを紹介。平野は、ジャニーズアイドルの人間モノマネ、だとい、キャトタン亀梨和也や嵐松本純のダンスモノマネを披露した。完璧なモノマネに、共演者からは、すごい、という声や笑いが上がっていたのだがこれに一部のジャニーズファンは激怒しているという。 放送直後から一部ジャニーズファンが A、ビーチジ可愛い行く人の持ちネタをパクったと激怒。ジャニーズ好きとしてファンの間で有名であるカワイは以前からザ少年クラブ NHKBS プレミアムでジャニーズモノマネを披露しており今回の平野と全く同じものをやっていました。それに気づいたファンは 先輩のネタを自分の持ち芸のように振る舞った平野に激怒したようです。ジャニーズライター。ちなみに、ジャニーズアイドルが河合のこの持ちネタをモノマネすることはたまにあるようで、ジャニーズ JR のスノーマン深澤達也が河合の持ち芸を真似するときは、誰々の真似をする河合くん、と言ってから披露するので、ファンも好感を持てるようです。 しかし、今回の平野は何も言わずだった。ネット上では平野に対し、可愛く人に著作権料を払え。なんて声も上がっています。笑いどう笑いが取れると思ったのかもしれないが、先輩の名前を出しておくべきだったようだ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。